お願いしますテーマパークダンス出身の素敵なダンサーさんをお呼びいたしますのでこのジャンルの人を出てきてほしいなって多分思ってたんちゃうからディズニーのオーディションとかユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオーディションの、ね、こう募集要項なんかを出した動画もあげたりしてるのでではご登場いただきました本日のゲストダンサーは ーーーなるほどね。<笑> まあそういうちょっとね表現力の高いこう的なねダンサーさんなんですけれども私あの皆さんもご存知の通りあのユニバ出身ですって言ってると思うんですけどもちろんそのユニバの時に一緒だったんですよねそうねー<笑>そうねユニバの時やからまあ大阪から知ってるんやけどあれ出身って大阪になるの、うん、そう生まれも育ちも大阪やねよあそうどう見えてねどう見えてどう見えてどう見えてるん<笑> 入る前からねあの前回あのかおりさんがゲストであのイベンプレーのデ出てもるんですけど、うんうん、その時にうちの姉ちゃんの話が聞こえたんですけど、ね、<笑>そちの、ね、姉も、ね、ダンサーだったっていう話をしたんですけど、うん、と一緒にね実は踊った時期にそうだよねったっっ す, ご す, ごくすごくない今考えたら奇跡だったあれビックスするのがオーキャットでねだから練習一緒に練習して、うん、姉と私とうすしの3人で ね, ね 実はださい<笑>そう実はなんから結構コンテストで私見かけたりとかっていうのすごい多かったのよ。 テストでも見かけるし、あのワークショップこうジャズ系のワークショップかな、うん、バズアンダーグループの方がやってるワークショップとかでよく ね, よくねピックアップされてたよね。されるね<笑>ういか。され、ね、お互い。<笑>そうお互い。い<笑><笑>そう見てたりしたので、そっからねなんか東京に出てきて、うん、もう本当にいろんなお仕事をしてて、ね、頑張ってるねーてるもう忙し。本当に忙しくてね。 ぶってるぶってるだけ。なかなか今日のスケジュールとても大変だったんですよ本当に。それは大変だった。<笑>だから本当に嬉しいので、武<笑>せ先生のダンサー列を今日は聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ダンスとの出会いを教えてもらってもいいですか。私？私。私ねダンスは高校一年生から始めたんだけど。いなんだそうそうでもきっかけってなくてさ、うん、昔から好きでなりきるのが。 なりきるのがカラオケ行ったらあのちょっとお立ち台あるやんか昔のカラオケボックスって<笑> そ, そ, うそういうとこで思ったりとかして<笑>だから踊るのは好きお遊戯会とか幼稚園とか、ああいうのめっちゃ好きで、はいはいはいはい、でもさこ習うルーツが分からなくてさ、えー どうやってなるだってあの頃ってさ沖縄アフターズスクールに行くか、うん、バレエ教授で行くかあのオーキャットで踊りまくるみたいな<笑><笑> 3パターンだったけどどれもどれも行けないあ道端で踊るとかね同じ学生鳴らして、うん、あるけどそれを知らなくってさでダンススクールがあるのを高1で知って行ったのがきっかけ、はいはいはいはい、そあそうなんだもっと早く知ればよかった 行こうって自分でこう見つけて行った時ってどのジャンルに行ったのって そ,、ねねえー、そのパソコンもなかった時代だからさ<笑> 3 ペ, <笑>ページで調べてでであの大阪にねアメリカ村っていうところがあるんですけど、はいはいはいはい、そこのダンススタジオにアメ村やったらいけるやろみたいな、ね、<笑>行けるちゃうそうそうそういけるやろって言って行ったんだけど、うん、ダンスのジャンル分からんからさ、うん、あのとりあえず空いてる時間に行ったんだよね、うん、バレエ以外、うん、って感じで行ったのがたまたまハウスだったんだ、ね、ハウスのハウスだよね<笑> あの TRF、ね、さんとかがやってるねハス足のステップのそ う,、えー、そうでもたまたま行ったのがハウスだったのそうなんだ何がやりたいわけでもなくてハウス始まりないやハウス始まりめちゃくちゃジャズのイメージがあるんだけどえジャズとはじゃあジャズは今でこそなんかさミィカルでめっちゃ踊るけどさ最初大嫌いであそうなんや大嫌いだったの、はい、ストリートがも楽しいそうストトリートが大好きで ののクレイジーラムと か, なんかそういういが流行って私たちはジャスティン・ティンバレックとかだけど<笑><笑>なんかブリトニーとかねそういうのが流行ってたからそ う, そ, うそういうのやっとってで、そのスタジオに行った時にそのスタジオの先生にめっちゃ言われたんだよねジャズとバレエやった方がいいよみたいな、えー、いないからそうそうでも嫌ですってヒップホップとか行くようにして<笑>きっぱり嫌ですって言ったんだよねそれが。 そうえそれはそんなに嫌だったのに何がきっかけでやりだすの？そうですね、うん、ね、LA に行ったんだよね、うん、ちょっとだけ。あそうなんだ。LA に高校生の時ってこと？えー、っとね、そう。えーえーえー、高校生の。 冬, 季冬休みとかを使って行ってたんだよね、うんうんうん、でそれねでニューヨークは嫌だったのね<笑>ミュージカルとか興味なかったから<笑>あ、まあ、ブロードウェイがねそうなかったんだけど MA、うんうん、に行った時に、うん、スタジオに行って、まあ、とりあえず受けようと思ったらさ朝はさバレエウケてたさなんかダンサーたちがさ、うん、夜ヒップことかバリバリ踊ってるとかあるやん、うん、ジャンルですよ、ね、そうそそう海外の人ってもうオールジャンル割と踊る人多いじゃんそうだ ね, そ, うだねそれに感動して<笑> これはやらんとあかんと思ってそっからやるようになったんだよね両方かっこいいよね、うん、あれなんか綺麗でも踊れたと思ったらめっちゃそっちグルーヴ系も踊れるのがいいんだよそうやるじゃん、はいはいはい、だから両方やれたらかっこいいんじゃんってなって両方やってそっからバレエとジャズを人が変わったかのように習うようになった 慣れるよ刺激を受けて、うん、そうね、もちろんヒップホップもやってたけど、そ、うん、その時時ね、ね、同時でやってたそう私は結構、あのまあ、姉とねこう、ジャズファンクとか同じような、うん、ジャネット・ジャクソンとか、ビヨンズとか、すごい好きやったから、うん、ああいうスタイルをすごいやってて、うん、同じようなジャンルをやってきてる子なんかなと思って、うん、それで一緒に踊ったっていうのはあるよ、やっぱり、そうだよ、ね、r b とかさ、そう。うん すごいけど男性 で, さあでしなやかに激しい動きを出せる人っていうのがさ、うん、なかなかそのたくさんはいなかったじゃない当時そうね、うん、特に大阪はやっぱこうストリートヒップホップが強い<咳>から ね, そ う, からね、うん、そうだよねあそこ高校生なんやそうやねめっちゃいいきっかけだった 他に、そのまあ海外の、ね、音楽が好きやと思うけど、ほ、う、か、ん、にこう好きなアーティストさんだったりとか、憧れるなっていう人っていたりするんですかやっぱりさ、うちらはさ、安室奈美恵様じゃない安室奈美恵様<笑>。私たちなんかはさ、安室の時代から知ってるから、なんだ、スーパーモンキーズの時代から知ったし、うん、もう沖縄アクターズスクールがもう、ここは大フィーバーの時代だな。<笑> アミエえさんだばな、またパンプ。あ、そ う, スピード様もうそうそう、スピードとかも、その辺が大好き、歌って踊るグループがめっちゃ好きだったから。はいはいはいはい、うんそかそかそか。そう、大好きだった、その辺めっちゃ憧れ、今でもね。<笑>今でもね、憧れです。今いろんなね、テレビとか、いろんな環境から、こう刺激を受けながら、うん、LA でも刺激を受けながらってなって、うん、で、そこから。 のオーディションを受けようかかななってなんかきってきんかあるのそれは、うん、えっ、ー、とねユニバーのオーディションを受けようと思ったきっかけあれがすごい好きであの「ハッピーハムーニーセレブレーション」あ懐かしいそ う, そうそうそうそうそうハッピーハムニーセレブレーションあれを初めて見た時に大衝撃で、えー、あもうめっちゃかっこいいと思ったのユニット4つあのキャラクターさんとそれだけじゃなくてダンサーさん 結構ちゃんと世界観をって全部にダンサーさんがついてた、ね、そう。それにめっちゃ憧れてうわこれやりたいと思ったのがきっかけあそうなんで、うん、だ結構なんか名だたるダンサーの方があの時いらっしゃいましたよねすごい方々だよね、まあ、結構コンテストでも名前あげてたりとか、うん、ダンサーの中でも有名な人がパフォーマーに入ってるっていうなんかもう斬新な、うん、<笑>そうもう憧れ中の憧れいまだに好きですあのショーすごいフュージョンでしたよねだから可愛いのにキャラは、うん その差はガチみたい な, のかな。そう、なん<笑><笑>からそのフュージョンはあったかも。そう、そうなんや。あれがきっかけ。受けて、うん、受かりました。うん、と思うじゃん。はい、そう、それね、落ちてるんだよね、私。え、マジで。一発合格じゃない一。一発合格じゃないね。<笑>ええー、落ちてる。 だからその多分ハッピーアモリーの ラ, ブラストの年のやつかなオーディション受けたんだけどだめで、えーえー、ってなって悔し い, そう悔しいでたまたまその年にディズニーのオーディションを受けてたんだよねおそそううななんや、うん、みたいディズニーとか知らなかったからさ、えー その友達がスタジオの友達が受けるって言ってて、えー、ディズニーランドにダンスオーリも知らんかったからさ、えー、<笑>よくやれてるよね、えー、そ, うそう。受けて、えー、でなて何か書いて履歴 書,、うん、書で送ってでで同時に受けてたんだよね、はいはいはい、でそれねユニバはダメだったんだけど、うん、ディズニーが受かったから、えー、ディズニー受かったのディズニーはなぜか一発合格だったの<笑>えちょっと うん。わ、ディズニーに行ったの。そういったのか。そうなんや。さきディズニーの人。さきディズニーおかしいやろ。<笑>先にディズニー行ってんの私そうなんやそ。そうそうそう。ええー、すごい。で一旦東京に飛んでんだよね。あ、そうなん。 ど働い働てたんですか短かった2年2年間、えー、2年間パレードをやってて、えー、めっちゃ楽しかった知らんかったくせに知らんかったくせにめっち ゃ, うめっちゃハマってるやないの私でめっちゃハマって踊ってた2年間で、ね、えーうんえー、すごい そ, でそれで、ね、ディズニーもあの後でねオーディションのこととかも気にんですけど、うんうんうんうん とユニバーにこう戻ってくるというか、うん、オーディションを受け直したいなんか理由はあるの？あるの。私はもう人生で未だにもうこれに超えることはないと思ってるんだけど、その時にウィケットあってミュージカルの、はいはいはい、ブロードウェイのウィケットってミュージカルがあるんですけど、はい、あるんですけど、うん、<笑>あるだけどそれがユニバーでやってたんだよね。 そ, うやっててそれを見て大衝撃 で,、うん、でそれがやりたくてでもう一回あとねな何か分からんけど落ちたことがムカついて何も<笑>って思っ<笑>悔しいってなって<笑>もうこれは何でもいいから受かりたいと思って<笑>であと「リケット」もめっちゃ出たくてもうめっちゃ出たくて有名、うんうん、なミュージカルですからね大人気のそうでそれを受けたんだよね。でそしたら今度は合格いただいて、うん、それで っかハッピもう大阪に戻ってきた の, 戻った戻ってきたのあっそのタイミングやったらそいタイミングやったのそうかいったんこう東京行って戻ってきてんの<笑>すご い, いやでもすごくないですかなんかそのどっちかのテーマパークでね働いてたっていうの聞くけど、うんうん、やっぱディズニーとユニバーどっちも経験したって、うんうん、とっても貴重なねダンサーさんだと思うんですよ <笑>特にディズニーからユニバに来る人なんておらなかったから<笑>、おらんらおい、そんなこと言うな。<笑>そう逆だね、すいませんね、ねユニバさん。そう、<笑>そう珍しかったけどね、でもどうしてもやりたかったの。ええ。だけどね、今ないんだけどね。うん。すごい。でも、そこまでさ、できるこうスキルというかさ、そういうのも最初ハウススタートやったのに。そうそうやっぱりテーマパークってね、クラシックバレエとかジャズができないと難しいでしょそうなの。うん それまでどういう訓練というかどういうレッスンの受け方とかをしてたんですかとりあえず<笑>、うん、多分さやかもそうだけど私、はい、もさダンスが大好きだから、はい、もうね好きならばダンスだから毎日<笑>とりあえずバレエは毎日受けてそう毎日月火ら水木金土日までほ、うんとに週7で受けて、うん、でそれでプラスジャズがあったらジャズでヒップホップはヒップホップでその日の。 レッスンを全部受けてたんだよね。超真面目<笑>学校でもないくせに<笑>学校みたいそう学校みたいに3本とか受けてて、うん、もダンススタジオはしごしてってことそうそうめっちゃ受けに行っててこの人のカレーとかこの人のジャズとかでやってて、ね、で徐々にできるようになってでも毎日やってたバレエだけは。 すごいそうなんか専門学校に行ったりとかもしてなかったやんかそうしてなかったそうなんですよ、うん、でもすごいこうスキルがね、うん、どんどんこう高くなっていくから、うん、どうしてんねやろうと思ったらすごいねさていろんなスタジオに行って毎日バレエして努力やね本当に努力した<笑><笑>日曜日もバレー<笑><笑><笑><笑>でもそういうことやね、うん、必要ってことだよね好きになったからね うん、な、うん何でも好きになったから、ね、すごい、すごい、かわいよね、うん、バレエもねそ、そう、そう、そ う, そう、うん、できるようになれば。最後までご視聴ありがとうございました。後編を、ちなみにせ、ヘイマンパークのオーディションって、うん、どんな雰囲気なのかとか、どんなことをやるのかなとか。ちょっとそのオーディションのことを、ぜひ聞きたいんやけど、うん、ええかな。<笑>えです。嬉しい。ええー、聞きたいよね、みんなね。えー、ーぜひ聞こう。